はい星です、えー、今日もですね独立開業の準備をされている石有学療法士なんだに、えー、私の今回実証済みのコンテンツをお届けできればと思ってますちょっとこんなとこから撮ってますけどえー、っと雨ですね雨ってますあのですね独立開業するのにえっと絶対に準備していただきたいものっていうものを今日話をさせていただこうかなと思ってますまずなんでこんなにをさせてもらうのかってことなんですけど今コロナで非常に医療機関 医療に関わる人たちっていうのは本当に我が国の医療を支えるためにです、ね、いろいろ奮闘していただいているのがよく分かっておりますで、そんな中でもやっぱり私たちが運営させてもらっている富士塾という場所ではです、ね、コロナ禍であったとしても実際に開業される方がやっぱ多い。 いらっしゃるということと、あえばコロナの中でも集客できるのかどうか、リピート患者さんがしてくれるのかどうかというところに関しても、多分唯一です日本でこたく持ってるのは私たちだけだと思うんですね。まあ、理由はこれだけの規模で、うちぐらいのだからあの100名ぐらいの規模で、まあ、そういう開業塾を毎月やってるところっていうのはまないからだっていううに個人的に思ってる部分なんですけれども、まあ、なので、独立開業のじゃあ準備していく中で何が必要なのかっいう話を今日私の方からさせていただこうかなと思ってるんですけど、えっと、まあ、このね、あの、 医師だったりとか留学療法所で開業することって言ったら結構だから一言で言うと変わり者だと思うんですねクレイジー頭がちょっといってるんじゃないのかみたいな感じで、まあ、思われがちな行動だというふうに一般的には思われると思うんですでまあ私が独立開業しようと思ったのは6年前かな7年前か6年7年前ですね7年前ぐらいにや、まあ、いわゆるやったわけですけれどもまあその時の本当にもう周りの何て言うんですかね 言われたことというものは、まあ、非常に今も忘れることのできないようなことでしてで今私ここにいますけれども、まあ、京都の街でねポスティングやったわけで全部の京都の街ほとんど全部チラシ入れ配ったわけですけども今でもですねどこかの道に入ればですねああここもポスティングしたなとかっていうまあ言ったらあんまり思い出したくない思い出が蘇ってくるわけなんですね。 なんで、えっと、そういう文脈上でね、独立開業するのに、やっぱりこう、準備していただきたいもの、何なのかって話なんですけれども、まあ、前回の動画では、えっと、決意と、あとやっぱお金っていうような話をさせてもらったんですけど、今日の動画ではもう一つは何なのかって言ったら、やる理由、明確なやる理由を、やっぱりね、持っていただきたいなと思ってるんですね。で、まあ、決意にちょっと似てるんじゃないのかって話もあると思うんですけれども、やる理由は何なのかって言ったら、個人がやっぱり、 これだって思えて突き進める理由を私はやる理由というふうにここでは定義させていただきたいんですねでそのやる理由がやっぱりないとつらいね<笑>しんどいと思いますねあの一、ー、回はごっちご調が入ると途中でやめはいても結構多いんですねうんで実際私の塾生でも言いましたで私の周りの起業してる PD の方とかでもやっぱりもう やめよううというドクターの方とかでも病院勤務戻ろうっていう風な方も実際いらっしゃったんですけれどもけどやっぱりですねこの苦境に立つ苦境の中にあえて飛び込んでいくのであればハイリスクハイリターンのところに飛び込んでいくのであればそれなりのやっぱり自分なりの明確なやる理由というものを持っていないとですね 続けるガソリンにならないわけなんですね。あの瞬発力で最初の3ヶ月とか半年をやりきるのは誰にでもできます。なんですけれども、やっぱそれがあと3年5年10年という風うに続けていくためには何かやっぱり意義みたいなものがないとダメだと思ってます。で、私がお勧すすめする。じゃあ意義の作り方ってこれ何なのかな？って言ったら。 ひ、まあ、一言で言うと自分がいわゆる生体院を独立・介護するクリニックを開くことによってあの地域社会にどういう風な影響を与えるのかということを考えることだと思ってるんですね。これが答えです 地域社会に影響を与えることってどういう意味やねんと思うかもしれないんですけど、突き詰めていくとそれしかないですねあの。自分の会社が医療の中でどういうふうに位置づけにされて、どんな認知をされて、どういうふうに呼ばれたくて、自分が売り上げ上げることっていうのはどういう意味で、えー、従業員を増やすこということはどういうことで会社にミッションを作ってビジョンを実現するということはどういうふうな意味合いなのかということを、これまたあの自分なりに本気で考えるということが自分自身のやる意味を見つけることになるわけなんですね。で、はい、ですので 私の場合は病院をね、ちょっとまあ、いろんな理由があって、まあ<笑>、うん、まあ、いろんな理由があって飛び出させていただいたわけなんですけど、その時はまあ、反強制的で、やる理由が反強制的だったけど、やる理由はありましたね。はい。あ自分でこんな治療を実現したいな、やってみたいなっていうことを、一回自分自身で体験してみたいということを明確に思ってたうう事実があるわけであります。はい。あなたの場合はどうでしょうか。うん、残念ながらやっぱり あのー、お給料とか待遇だけはこれねすぐね満たされるんですよね言ったら自分で週3で売り上げ100万売ったらじゃあもうそのねお給料とその待遇を飲めてすぐもう改善されちゃうんでそれじゃあ独立開業して半年で達成するなら7ヶ月目から独立開業する意味を失ってしまうということになってしまうわけなんですななんでそうじゃなくてもう一回文章で申しし上げましたが まあ今日の話難しいかもしれないんですけれどもやっぱりですね社会的な意義自分自身がどうい う, うなあのなう商売とか商いをしていく上でどうい う, うなあな、のー、社会にどんな影響を与えるのかということを本気で考えることだと思っております、はい、そんな本気で考えるということをやった方だけが、まあ、あの自分自身の中の宝物を5年10年走り続ける20年30年走り続けられる自分の中での消えることのない青い炎を手に入れることが、ね、できるんじゃないかなと思ってますので ぜひ参考にしていただき今日の話は、独立開業する人の、あのー、10年間走り続けられる青い炎の見つけた方って話にしておきましょう。と、はい、いう形を話をさせてもらいましたので、ぜひ参考にしてください。面白かった方は、いいね、チャンネル登録お願いします。YouTube の概要欄から私たちので、ねえー、独立開業のテンプレートみたいな人からダウンロードできるので、今すぐ確認してみてください。以上です。